立山へすごいなんか急にヤシの木南国感が皆さんこんにちは、えー、今日は千葉の絶景スポットに向かってますで今「絶景ハンター」っていうツーリングイベントに参加中でしてスタンプラリー形式で、えー、全国に設定された絶景ポイントを回って、えー、ポイントを でこう集めたポイントに応じてこのバイク用品がねプレゼントでもらえたりするっていう企画なんですよでこのイベントを主催プロデュースしてる会社が株式会社クレタさんっていうバイク雑誌を出版してる会社でレディースバイクとかタンデムスタイルとかの川崎バイクマガジンとか。 皆さん読ん読だことありますかねそういういろんなバイク雑誌を作ったりこうイベントを企画してる会社なんですけどコロナ禍でバイクイベントが中止とか延期になる中でライダーの皆さんがツーリングに出かけるきっかけになればいいなっていう思いで、えー、このイベントを立ち上げたそうです。いいいいろろ話聞いたら面白そううっていうか 本当に普段のツーリングと変わらない感覚で参加できるイベントだったのでじゃあ参加しますってことで、えー、エントリーしてみましたっらっ<笑>えっと「実験ハンター」あこれね「参加費5000円」 意外とするね。利用規約。同意。認証。OK。ニックネーム。ユッコ。アヒル。車両。R3。 うーんと支払いはカードのみカードカードおできたとりあえず登録で100ポイントああなるほどねスタンプを集めてプレゼントに応募できるうーんあ、このオリオンイースのジャケットをかっこいい すごいな。ええー、これ欲しい。登録できたー。登録できた。絶景ハンターテシャツ。ステッカー。二輪間十パーオフクーポン。 近々なんかバイク用品で大きい買い物する予定があるならもうそれだけで参加費はペイできちゃうかなっていう感じですかね、はい、でまず一発目に選んだスポットが道の駅チクラ、潮風王国私結構道の駅巡るのは好きなのであそんな絶景道の駅があったんだと思ってで絶景マップ見たら。 北海道の松岬、えー、南は沖縄石垣島まであのね本当全国ずらーっと絶景スポットが登録されてました100箇所以上だったかなでなぜか私の住む埼玉には1箇所もないというね<笑>なんでやねん秩父とか絶景ポイントいろいろあるのになーっていう感じですけどね 看板が出たね。道の駅千倉潮風王国6キロ先なんかこういう自己完結型のツーリングイベントっていうと SSTR なんかが有名ですけど SSTR のこうもっと自由なバージョンもっとこうスポットがあるバージョンっていうのかな。 私なんせ人混みが大の苦手でこうあんまり一箇所にねわーっと大勢集まるようなバイクイベントって全然行かないんですよねでなんでこういうね自分のペースでこう自由に楽しめる参加できるイベントだったらすごくハードルが低いというか気軽に参加できていいですよね南ちくら 駅ちょっとここは初めて通るとこかもしれないなでもかなりこう間髪を開けずに道の駅ちくらの看板が出てくるから結構大きいスポットなのかねでもかすごい日差しが穏やかで気持ちいいな を見るたびにテンション上がっちゃうね。お壁。壁画アートだ。可愛 い, い。あの茨城県の神栖のアートを思い出すね。 と, とりあえずおなかすいた。 ちなみにここのコロッケハウス今日絶対食べるぞと思って来たんだけど終わっちゃってたサザエコロッケとかさひじきコロッケクジラコロッケとかあるんだよ機会があればぜひ食べてみてください 風が強い ダメ子じゃないんですかね。でも人慣れしてる感じでしたね。そうそうそうそう可愛いと思いかも。お姉さん、そこに行くとね。<笑>違うんですよ。<笑>たまたま出会ったんですよ。<笑> すご い, いいとこだったなあのだいぶ暗くなっちゃったからまっすぐ帰りましょう<音声>じゃないよじゃないよじゃないよ私はこうスタンプラリーをね集めに来たんだから。あちああああああああああああああああああ あできた無事にスタンプゲット危ない危な い, い誰もいないくなっちゃったって思ったけどなんか意外と夜でも人が入ってくるねあの犬犬の散歩とかに来てる人が結構 た模様キャンピングカーも止まってんね誰もいない海二人の愛を確かめたくってうんいいところだった夜のアップライン。 強強め当たりが強いですーあの海ホタるもねあの絶景ポイントに登録されているところなので、えー、せっかく、えー、帰り道なんで寄っていこうと思います、ね、夜景の絶景スポットということでこう夜に立ち寄るのもありだよね、えー、あと二輪は なんだ二輪はこちらよいしょ、着いたじゃあさちょっとさ忘れないうちにさ犬ホタる、OK はい100ポイントあもう200ポイント達成したんだじゃあちょっとここで休憩してきます 浅葉のほうじ茶ラテが美味しいでお気に入りただいまの木更津の気温は20度めっちゃ寒い風が冷たくてね、めちゃめちゃ寒いです本当今日秋冬ジャケットフル装備で着てきて良かったなと思いました日中ポカポカでも本当朝晩の寒暖差が激しいんで、ね、皆さんもツーリングの際は本当服装気をつけてくださいね でまた、えー、絶景ハンターのポイントちょこちょこ、えー、気が向いた時にでに回っていこうと思うのでもし、ね、同じポイントで見かけた方はお声掛けください、えー、それでは今日は海ほたるの夜景とともにお別れです。またねー